皆さんこんにちは。そよこについては以前ナンバー154でご紹介しましたが、今回はその木の1年3ヶ月後の剪定の様子を見ていただきたいと思います。その前にここ3年間の経緯をご覧ください。 芯を止めます。 施工前と施工後です次はその2年後の2月の選定をご覧いただきます先に2年間の選定前選定後の比較をしておきましょう このようにして No.154 の動画では2020年の12月および2022年の2月の剪定をご覧いただきましたここから先が今回2023年5月の手入れの様子です。 お客さんの希望はだいぶ小さくしてくれということなんですけれども花花芽ががありますすよねねこれ花が咲いて実になるんですけどね前回 No.154 の動画の中でも実をならせながら剪定するというのは難しいというお話をしました。 小さくするということはその花とか実を減らしちゃうってことなんですけどねただまあこう中にも少しあるので、まあ、その辺が少しでも残ればなと思いますただ、ここでしたらこれを小さくしてもここに残せば花は咲くということですねですから これを取って中の花芽を残す高さもだいぶ下げたいんだと思うので少し強めの切り戻しになると思いますはいそれでは始めましょう10時5分前今回は 剪定の様子をほぼノーカットでお送りしたいと思いますので後半は25分ほど用意しますこのぐらいまで切り戻しますかね 変だ、ね、あるから。 まだ新芽が柔らかいのでねちょっとやりにくいですね。まい この辺の下の整理は後でこう木全体の濃さを見ながらね調整します切りやすいところはあまり切らないというものですねこれはここまでするかその辺取って 残しますか どうでもいいんですけど。かこれ残してもいいね。このくらいの感じでいきますんで。 dans la route. ちょっと行き過ぎてな。 like that. 小さくっていうのはどのぐらいなんだかね。 までにするとなること、こうできることなんですけどね。うーん、まあ、そこまで小さくしなくても、まだ上につっかかんないんだけど。どうしようかな。 残して、次に言われたら小さくしますか残すんですけどこういうの残しちゃうとねすぐ上突っかえちゃうんでね立ち枝が切っちゃいます こうやって勢いを抑えとけばまだ2年ぐら い, い, いかなちょっと傷口に目覚め目立っちゃう タッチしたね。これも、一年前に高さを下げるためここで切りました。 ご、ね、つ い, いかな。 何もでき 所以嗯<音> 外交してるよねそもそもこの枝はこっちに干渉しすぎてるかなこの辺で止めとくかなちょっと葉っぱい汚いんですけどねちょっと花芽があるから残すかなこっちがでかいねこ枝を ここまでにするかここまでいくかですよねちょっと枝の角度も悪いねここにした方がいいかもしれないなもっと高さ下げたいね 少し下げとこうかねここまで切っちゃうっていう手もあるんですねどうしようかな これはちょっとの無線切り詰めちゃうかこの辺を残すかどうかだねそれを残すならこここできるね ここできるかここできるかってことなんですね。ここでもいいような気がするんですけど。今回はこっちにしましょう。 これはちょっとこっち行き過ぎだね。 ほら。 出っ張ってんだけど蕾があるからね残してあげたいね で、あとはこの辺が濃いからね。こういうの下枝なんで、最後に調整するのがいいですね。どうしてもね、下枝が寂しくなるからね。 こ、ね、こで戻しちゃうとこっち花残んないでしょちょっと困るよねまあちょっと出た感じはするかな。詰めちゃうけど<笑>これはもう少し戻したいけど花が残んないかな な戻したら鼻残ないここはこっちをなくしてもこっちがまあちょこっとだけど残るねここは残んないなしょうがないな たいな花を咲かすというか実をつけたいよねその子だもんねこんなもんにしとくかなほんまあ大体20分ぐらい。 ご視聴ありがとうございました。